えー、こんにちはとしです今日もごご視聴ありがとうございます今日はですね「シャイニーストッキングス」っていうビッグバンドの定番曲ですねこれあのピアノのベニー・グリーンさんもう僕はもうジャズの一番最初に始めたのベニー・グリーントリオが大好きであのキメがいっぱいあるやつがものすごい大好きであのピアノトリオなのにもうビッグバンドみたいなサウンドっていうの大好きで始めたんですけど今後ね。あのーこ ちょっとこう原曲より変形キメとか変形形とかさせてこれ実際これもちょっとこう僕がやりやすくまあ、定番でやりやすそうにちょっとリズムをこう変えてみて今演奏してみたんですけどまあこの「シャイン・スト・キングス」っていうのはもうあのカウント・ベーシー・楽クで一番すごく有名な曲で、まあ、曲の作曲は違うんですけど。えー カウントベーシー、まあ、オールドベーシーって言われてるベーシーの時代があってねオールドベーシーからまあいろいろクインシー・ジョーンズとか若いこうアレンジャーがこうあるんですけど、まあ、有名なサミー・ネスティコさんっていう人なんですねでこのようネスティコさんのアレンジがものすごい有名僕ネスティコさんと一緒にご飯食べたことあるんですよなんかその、えー、なかグラミーかなんか取るときにその会場に僕一緒にいてで胸のネンワッチ見たらすごいしね のおじい白髪のおじいちゃんがいてサミー・ネスティコって言われてら同性同盟かなと思ってしゃべりかけたらあのベーシーのバンドのネスティコさんですかって言ったら「そうだよ」って言うから「<笑>僕ビッグバンドやってるんです」とか言ってそしたらなんか奥んが「じゃあご一緒に食事でもどう?」とか言ってくれてなんてこう普通こんな日本から来たさこんな名も知らないドラマーによく飯一緒にやってくれ一緒に食べてくれたなと思うんですけどでそ の, その時食事してる時聞いたのがそのベーシーのバンドの時にこう。 えー、サインストッキングスですこのセカンドテーマってこれメロディーと違うんですよでセカンドメロディーっていうこう変えてきてでこのベニー・グリーンのアレンジはこのままもう一回メロディー戻るんですけどメロディー戻らずに終わるとそれはものすごく意図的に僕アレンジしてるんだと要はそ の, その手順があってちゃんと変形して同じコード進行の中でもう一段盛り上がってでベーシーがこうガクンと下がってベーシーがチャッチャッチャッバーンってやるっていうのが。 まあいわゆるその自分のこのやりたかったスタイルなんだよっていう話をすごくしてくれてあっこういう意図的にすごくこういうふうに最後のメロに戻らないようにするようにいろいろそういう服いっぱいあるでしょヤゴッタトライとかもそうだしあのー、なんかその最後にこうドラムフューチャーで盛り上げるって感じがだからドラマーだったからなんかこう面白がってくれたのかなって思ったりもするんですけどっていうまあその。 ビッグバンドのアレンジですねでこれはソニーペインが叩いてるのがめちゃくちゃ有名であのエイプリルインパレスというアルバムなんですけどここここがシンコペーションしてるんですよここシンコペーションしないようにしたんですけどなんかドラムをフィちゃんにしようとするとここをシンコペーションにするとちょっとやりづらいとこがあってでこの最初のフィルインがもう痺れませんかこれもうちょっとテンポ早いんですけどこう <笑>もう「じゃあじゃあ」が聞こえてきそうな感じ2小節のねフィルインでこうセットアップするんですねここ1小節しか書いてないんだけどさっき僕も演奏した時は2小節のフィルインでやりましたでここも戻ってくる時も2小節ドラムがフィーチャーして組み立ててこのフレーズに行くとでえダーンタタジャンこのシンコペーションで、うんうん、3年で降りてくるんですね でここのフレーズを決めてここのフレーズを決めてここ3連で降りてきてここ16で降りてくるこれもソニーペンのテーマ。ーここからなんか取ってみたらき決めてないんですよ。ここでガクンと下げたいみたいいみな でドラムはもう淡々とやってるけどまだシャウトしてるっていう感楽器のイメージなんですね。僕はもうここはビッコンである時はもう最後まで決めたいみたいなで僕はここから下げたいさっきここギターソロなってたんですけどでここがえっと。 なっちゃうような俺だけどめちゃくちゃソニーペイン各スイングしてるからねめちゃくちゃかっこいいんですねで頭に戻りますここに、ね、え同じで、ね、ターン同じ3年で下ってきてえー、っとこれはラフフレーズね、えー、っとこっからやると ドラムもいなくなってるっていう形なんですけど、ああ、憎いですね、どれもね。で、このガクンと上げたり下げたりするのがソニーペインのすごいとこで。で、このド、ど、どどんって、ここでちゃんとシンコペーション着地しているところとか。たたん、どろンっていうのがかっこいいですね。で、ここのポイントはこれ、み、僕も最初のこのビッグバンド入った頃、この。連鎖ってやつ、裏裏っていうのが。ええー、かっこいい。で、譜面前から読んでいくと。 ここで終わっちゃうから大事なのこっちね後ろの方が大事なのでだからなのえー、っと正直、えー、こ, このフレーズって してここにスニアをってシンコペーションしたけど一瞬うって思ったかもしれないですけど全然成立したでしょ要は後ろの方が大事なんですよなので途中で失敗したもの次のフレーズ当てればどの成立するんで最後まで諦めないっていうのがすごい大事です なのでこの「ガッカー」っていうのはこれ2つで1つのフレーズなのでここ連鎖だなと思ったらここの手前にシンコペーションをセットアップしたら2発クラッシュするってここがみんなよく間違えるとこねここが難しいですねで今ここシンコペーションしてないの僕シンコペーションしたからちょっと変だったけどこういう形ですねこれはあのビッグバンドの方面で皆さんよく使うと思うのでここの部分だけねあのメロディーの方はちょっと著作権の微妙な関係があってあのセカンドメロディーだからいいかなと思って使ってるんですがこれあの 意外とあの他の曲でピースカービノソが他の曲で引用したりとかもしてたりとかあのー、このフレーズあのペダルがベースがペダルが弾き始めたこのクリ曲にこのふこのねセクションに行くんじゃないかなーって思わせるような感じでものすごくこうよくある定番のフレーズなので覚えておきましょう。で アプローチ的には3連で受けて次16で受けてをゆする感じでこっちも16で受けて3連で受けて16系で受けてみたいな形を行ったり行ったりするとすごくバリエーションあふれた感じになるだから16ばっかりでもつまんないし3連ばっかりでもつまんない感じねっていう感じですねなのであからさまにこうクレッシェンドしてここだけフォルテにするでここから下げるみたいな僕はどっちかというとビッグバンドやってここまでフレッシュエンドフォルテで行ってここでグッと下げたい で最後ここのとこは3回フレーズが来るからちょっとずつクレッシュエンドしていってここでガッてやってちょっとフレーズやってやってここでまたもっぺん盛り上げてホルテションにも行くみたいな感じにしたいタイプですね僕はね。 なのでいろんんな決め方はあると思うでですでも実際こう自分も改めてこうコピー何回もコピーしてるんですけどね何回もコピーしたんだけど改めてこうコピーしてみるとここは実はドラムとベースは何もしてないってい う, こうあんまり盛り上げに参加してなくてここは管楽器だけでコントロールしてる感じがちょっと自分にはすごく新鮮だったんですねめちゃくちゃ面白いですよねこういうのね。だからやっぱりこう昔の偉業の本当に天才のこ組み立てなんかを見てると本当にあのこういうのを取ると神棚にかざみたくなる。 ね本当に、えー、これあのこっちのこれね、えー、ここはシンバルレガートするんですけどここを埋めたりとかこ こ,、まあ、ここは次のテーマのためのブレイクなのでこの感覚ですねこっからここまでのカラオケはメルマガでダウンロードを典ダウンロードできるようにしとこうかなでこの譜面とねで自分でいろいろ書き込んだりしてみていろいろやってみてくださいポイントはここの 2, 2連鎖のとこですねここは難しいと思いますねここの2連鎖出てくるのでここの ベーシーのバージョンもそうですがここの場合はピアノでちゃんとこうギターでこうちゃんと決めてるので全部こう決めてもらうとでその時にガッガーの時にちゃんとここ両方ためないとなんかこう気持ちよくないですねだから僕ここ最初の演奏の時にこうニコってはれながらためながらさせてたと思うんですけど思いっきり試めて叩く感じねこれがぜひ面白いかなと思うんでここはギターに2回目は歌わせてたけどえー ここまで叩いいてガクッと落と落すみたいなここの頭ではもう音が静かになっててほしいかここの頭でチョーキングしてガッて下げていくのもめちゃくちゃかっこいいかなと思ったりしますね。という感覚で、えー、この曲を是非。 あのトライししててて練習して遊んでみてくださいやっぱりドラムってそうっすけどやっぱ基礎練習僕すごく好きなのでメトロノームとす練習するの好きなんですけどやっぱりこう人と合わせてるのがすごい好きなんですよベースとか。ベースがここにいるからドラマがここに行きたいみたいなのがいろんなことがだから1人でメトロノームとやるとあんまりバリエーションないんですけどベースとギターが入ってくるとベースとの関係ギターとの関係で遊べるんですよね。なので こういういのがめちゃくちゃゃく好きで、昔からこう誰かに録音してカラオケ作ってもらってはこの音に対してこうアプローチをしようこの音に対してこうやってアプローチをしようっていうのを、まあ、趣味でやってた感じですねそれがいつの間にか、まあ、それで飯食うような形になってきたんではあるんですけど、まあ、そういうとこばっかり特化して練習してたので、えー、要はゲームみたいいいにししして楽しくしななとつまんないですね。だからやらされてる感が出たらやっぱり続かなくなっちゃうんでやっぱこうやって こ, うこれに向けて できるだけ効果的なフィル入れようみたいなのを、まあ、こうやってやって録音して聞いてみてやって録音して聞いてみてっていうのを繰り返すとまあ趣味ですよね本当にねでも本当にそういうのをあの細かくやっていくと必ずコンボとかのこうセッションで立ってきた時にあ次の音が聞こえるって頭の中にドラマンとか鳴るみたいな感覚がすごい身につくと思うんですよそれがすごい大事ですね是非練習してみてください、えー、本日日は以上になりりままます今日も最後までごご視聴ありがとうございました